えー、ご紹介させてあげます白石から参りましたよさこい壮乱白石町です久しぶりのウィンターよさこいですが元気いっぱい踊りますと頂戴しておりますそれでは、えー、よさこい壮乱白石町の皆さんよろしくお願いいたしますよさこい壮乱白石町です、えー、多分5年ぶりの参加になると思うんですけど元気いっぱい踊りたいと思いますよろしくお願いします